お名前とタイトルの確認なんですけれども、はい、お名前は山際、あの下の名前は何と呼べばよいでしょうか。後期と読みます。あ、わかりました。ありがとうございます。で発表タイトルが一人で作る画像検索システムと。はい、そうです。はい、ありがとうございます。えー、と発表終わった後ですね、はい、配信画面のちょっと YouTube でライブ配信しているあの画面の構成の都合でですね、はいはい、あの共有停止はあの私からあの共有停止してくださいと。 お伝えするまで画面共有はそのまままましたでお願い、ししまますすははいい承知です分かりました、はい、ありがとうございます。以上で一応事前の打ち合わせは簡単な打ち合わせは終わりなんですけれども何か不明点とか質問とかってあったりしますかはい、えーと、質問を受ける場合は、はいえー、とそのゴンさんの方で、えー、と指名していただくということになるので、はい、あってますかそうです。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。はい、あとはは質問は、はい 大丈夫ですはい、はい分かりました。始まるまでしばしミュートにしておいていただけるとありがたかりました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ズ、えームで参加している方に、ズ、えームの機能の、えー、とお知らせです。あの質疑応答でですね、ズームの挙手という機能を使おうと思っています。えー、と使い方としてあの使、使い方のご案内なんですけれども、ズームの画面の 下の方アイコンがいいくつかか並んでるかと思いますその中の参加者というアイコンをクリックしていただいてあの参加者一覧が出る一覧が載っている画面が出るかと思いますでその画面の下に挙手というアイコンがあると思いますのでそちらを押していただいてあの挙手をあ実際にやってくださってありがとうございます是非、はい、試しに今全然あのか簡単にできると思うので試しに自分でご自身で押してみて、はい、挙手ができてるかというか 確認していただけるとあ全然あできてますね。結構ありがとうございます。パラパラと手が上がったり下がったりという感じですね。はい、ありがとうございます。セッションの終わりにあの質疑応答の時間を設けますので、時間がありましたらなので、その際にはあのもしご質問がある方はこの今の挙 手, 挙手を使って、あの是非積極的に質問していただければと思います。はいトーク中はですね。あの zoom のチャットですね。 にパチパチパチだったりとか、まあ、感想だったりとか、コメントだったりとかっていうのを全然入れていただいて、全然構いませんので、盛り上げていただければと思います。よろしくお願いします。また、YouTube 見ている方にご連絡です。えー、パイこの部屋のハッシュタグは、パイコン、JB、JP、アンダーバーの2です。えー、と感想やまあコメントなど、ぜひ Twitter でもばしばしつぶやいていただければと思います。よろしくお願いします。 はいそれではそろそろ時間になりますのでこれから山際幸喜さんの発表を始めたいと思いますタイトルは一人で作る画像検索システムです発表時間は質疑応答を含んで30分になります発表前に最終確認としてあのマイクテストを兼ねてあの山際さんにあの読み上げ事項を読み上げていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますはいあいいですかはい大丈夫です はい、えー、私の名前は山際光輝です発表のタイトルは一人で作る画像検索システムです発表説明は日本語です発表資料は日本語です発表資料は公開します発表中の写真撮影に同意します PyconJP のコード規範に同意しますはいありがとうございますクリアに聞こえていますありがとうございますそれでは 山際さん、画面共有を開始してください。はい。はい、ご準備できましたら、ご自身のタイミングで発表を始めていただければと思います。山際さんを拍手で、皆さんお迎えくださ い,、はい。よろしくお願いします。じゃあ、これより発表を始めます。 タイトルは1人でで作る画像検索システムです。まずこのセッションについて簡単にお話しします資料自体はすでに公開済みのものがあります短縮 URL に抵抗がない方は bit.ly のところからアクセスするのが一番簡単かなと思いますまた Slack にも公開していますので PyConJP のフェローの Slack で参照することも可能です 今回は、えー、メタ情報のない大量画像をですね、どうやって検索すればいいのかっていうところを、えー、1人でなんとか、えー、やりきったときにですね、必要だった知見について共有したいと思います。得られるものとしては、まあ、画像検索システムを作るための、えー、必要な知識が手に入り、まあ、実際に作れるかもみたいなことを思っていただければと思います。 話すこととしては、まあ、画像検索の、えー、と技術的な背景とか、えー、と実際の Python コードを Google コラボラトリーという環境で、えー、と実行可能なものを共有したりとかします。で今回話さないこととしては、えー、データをどうやって集まれるかだとかあと画像検索の、えー、と細かい理論とかですねお話し し, なしません。 でえっと、面積事項なんですけれども、私、画像検索の、えっと、研究者ではなくて、えっと、趣味でやってるものです。えっと、一部に間違いがあったりだとかするとは思いますが、ご容赦ください。今回の発表の、えっと、簡単な目次はこんな感じです。 えー、このあと自己紹介と、あと画像検索の、えー、と本題ですね、本題の部分をお話ししていくのと、最後の方にですね画像検索のチュートリアルっていうのがいくつかありますので、それのご紹介して、最後にまとめという形で発表いたします。それでは私の自己紹介なんですけども、山際と申します。えー、と所属としてはオルタ株式会社っていうところと、えー、と武蔵野大学の客員研究員をやっています。 基本的に、まあ、Python とか Go とか PHP、Kubernetes っていうのを結構扱う頻度が高いです。趣味は画像収集で、えー、っとそういうところもあって画像への興味は結構強かったです。画像処理 と,、えー、っと初めて出会ったのは、ソニーのレンズの製造工場の方でですね、レンズの傷検出っていうアルゴリズムを開発したりとかしていたのが最初でした。 でそれ以来、画像処理にまつわる活動っていうのをたびたびさせていただいていて、えーっと、例えば講義風景からですね学生がどれぐらい集中して授業を受けてるのかみたいな推定だとか、あとは人の糞便ですね、声の形状の判定をあの健康管理に役立てようみたいな話だとか、あとはカジノチップが何枚あるのかっていうのを写真からこうカウンティングするようなものをやったりだとか、さまざまな活動をしています。よろしくお願いします。 まあ、端的に言うと画像大好きエンジニアということですで。私の所属しているオルタ株式会社について簡単に説明させてください。折、えー、タ株式会社は1年前から PyCon JP のスポンサーをやらせていただいています。でプロダクト自体は、えー、大きなものが2つあるんですけれども、どちらも Python で、えー、作成されています。 えー、累計32億を調達している、えっと、40人ぐらいのフィンテックの企業になります。もしご興味がある方がいらっしゃるなら、えーと、カルチャーデックへのリンクを貼ってありますので、そちらをご覧ください。それでは本題に入っていきます。画像検索の背景と仕組みということで、えっと、皆さん の, その日常をちょっと想像していただきたいんですね。例えばですねあの お店に入って、こんな感じの商品探してるんですけど、店舗に置いてないですかみたいなコミュニケーションが店員さんとの間であったりだとか、えー、と EC サイトとかでですね、なんか欲しい製品見つけたんだけど、もう売り切れになっていると、なんか似たような見た目のものでいいから欲しいなみたいなことがあったりだとか、あとはですね、駅とかで、ね、傘を忘れたときにあの、自分の傘がどういうものかっていうのを一生懸命こう口頭で説明して、えっ、ー、と あの駅員さんとかに、ね、届いてないですかっていう聞くコミュニケーションだとかですねあとはツイッターで流れてきた、えー、っと漫画の1ページを見つけてこの漫画めっちゃ面白そうだけど一体どの作品なのか分かんないみたいなことが結構日常としてあると思うんですねこういうふうに画像を使った検索っていうのが提供されるんだったらすごい日常がもっと楽に、えー、っと面白くなるんじゃないかなと思っています でえっと、この直感というのは全然外れていなくて、えっと、最近だと画像検索のニーズというのはどんどん高まっています。例えば、えっと、とあるリサーチではあの、医療品とか家具をオンラインで交流する場合に、あのテキストの情報よりも、まあ、見た目の情報というのをかなり重視しますよというのをその回答者の 85% が答えていたりだとか、あとは次はピンタレストさんの、えっと、リサーチなんですけれども、 あの 55% の消費者がえっと自分のえっとスタイルとか好みがえっと徐々にまあ開発されていくわけですけれどもそれにえっとビジュアル検索っていうのは結構大事なんですよっていうのを回答していたりとかします。 でとこういった、えー、と背景もありまして、国内外での画像検索事情っていうのはどんどんホットになっていっています。例えば、えー、と国内ですとメルカリさんがその写真検索っていう機能をリリースしたりだとか、えー、と ZOZO さんもですね、類似アイテムの検索機能ってリリースしたりとかしていますし、えー、とこの画像検索っていう分野の結構こうビッグトピックを、えー、と作ったピンタレストさん。 あの画像中に写っている商品がどれだで、えっと、その場で購入できるようにしようみたいなことをやってらっしゃったりだとかスナップチャットさんに至ってはスナップチャットさん の, その動画とか、えっと、画像中にですね写っている製品をそのままアマゾンの中の製品に、えー、製品に対して検索をかけるみたいなことをやっていたりとかします結構ですね画像検索っていうのはあの注目が集まっていてですね実プロダクトがもうそこそこ出て 出始めてていいるとっったフェーズになっていますで画像検索の仕組みについてじゃあ少々お話ししていきます。画像検索システムっていうのは、まあ、大, 大きく分けると2種類になっています。えー、と上の TBIR っていうものと下の CBIR っていうものなんですけれども上のものはテキストを入力として、えー、と検索をかけるようなシステムです。下は画像を入力として、えー 検索をかけるようなシステムですまずは TBIR の方から簡単に説明します。TBIR の,、えー、のシステムでは、先ほど言いましたようにテキストを入力として、えー、画像群をこう検索するようなものなんですけれども、まあ、画像と紐付けられたテキストの情報を検索することで実現します。 でもちろんなんですけども、テキスト情報が適切に設定されていないと検索ができないっていう特徴が当然ありまして、あの例えば犬っていうテキストを入れたときに画像が、えーとまあ、あのダックスフントだとかゴールデンレトリーバーとかが、えー、と出力されるのは想像はできるんですけども、例えばあの人間がですね、パンの袋を止めるやつみたいな検索をする するとですね、画像と、えっと、この言葉がですね、うまく、えー、適切に設定されていないと検索できないということになってきます。で、このシステム自体の実現方法はそこまで難しくありません。なぜかっていうと、えー、っと全文検索エンジン。 を、えー、と利用すると簡単に実装できるからでテキスト情報をもとに、えー、と何らかのテキスト情報とか ID を引っ張り出すっていうのは、えー、とエラスティックサーチであるだとか、えー、ソーラーっていうプロダクトがですね、えー、と実際に得意とする分野で、えー、と実際にサービスとしあソフトウェアや、えー、とアルゴリアっていうそのサースも提供されているのでこれ自体は、えー、とそこまで画像検索システムとかで必要な えー、と処理になるわけで、はありませんで今回、えー、の TBIR の方ではなくて、私が、えー、と今回扱うトピックとしては CBIR の方を重点的にお話ししていきます。この CBIR,、CV、CBIR というのは、まあ、画像を入力として画像群を得るようなシステムで、あの入力画像を、まあ、言葉でですね、表すことができなくても、まあ、利用できるというのが特徴です。端的に言うと似た画像をし 見つけ出すこういうふうにですねあのパンの袋を止めるやつみたいなのを入力として、えー、っとその CBIR の中では、まあ、特徴抽出と特徴検索というのが内部にあって最終的に画像群が出てくるようなシステムです。でここで肝になってくるところはですね先ほどもこう2つありますよみたいな話があったんですけども特徴抽出というのと特徴検索の2つです。 でそれぞれ特徴抽出っていうのは何を似ているとするかっていうのを決めるっていうことと、えー、特徴検索はいかに高速に似ている画像を見つけいるかっていうのが技術的な関心になってきます。でこういったあの画像検索に必要な特徴抽出や特徴検索なんですけれども、えー、と Python と非常に相性がよくてですね Python モジュールでかなり大部分がですね提供されているんですね OpenCV だとか Scikit-learn っていうモジューあのライブラリを使ったりだとか、その他にもあの特徴量抽出のアルゴリズムっていうのはパイパイに結構ですね、アップロードされているんですね。なので、あの簡単に pip インストールだとかですねあの、コンダコマンドでインストールが可能です。でこれらを組み合わせて、えー、と画像検索っていうものは作ることができます。で、えーとまあ、注意なのが、まあ、大規模じゃなければ一、まあ、人で作れるってこと。 で大規模な話は、えー、とそのメルカリさんとか ZOZO さんの方が、えー、とまとめてらっしゃると思うので、えー、と私が扱うのは、まあ、小規模の部分をメインに話していきます。で実際に私が一人で作ったものとしてはこの3種類ぐらい、まあ、他にも実験的なものがいくつかあるんですけれどもこういったものを作っています。あの権利侵害画像の発見というのを目的に作ったシステムであるだとか、えー、と画像を、えー、とあなたの好み に合わせて画像推薦するようなシステムだとか、えー、とあとは実験目的で、えー、とこういう技術を使ったらどうかみたいなことで、えー、と実験的に作ったものとかがあります。で、じゃあ実際にこう特徴抽出と特徴検索という2種類が大事ですよってお話をしたんですけれども、特徴抽出の方から細かく見ていきたいと思います。 特徴抽出っていうのは、まあ、あの先ほどですね、何を似ているかとするかっていう話があったと思うんですけれども、あの画像をどう解釈するかっていうことで、えー、とどういうふうにこうコンピューターで表現するかっていうことをやあの考えなければなりません。例えば、あの 800×600 ピクセルのですね、RGB 画像はですね、あ1画素を、えー、1つの画像をっ えー、要素として 1.44 メガの次元のベクトルというふうな解釈もできるんですけれどもこれはですねあの1枚の画像が 1.44 メガ次元のベクトルっていうふうになってしまうとあの検索がですねかなり現実的ではないっていうことになってきますしあの我々がですね1画素ごとの、えー、とピクセル値に対して似ている似ていないみたいなのを あ考えた時にその1ピクセルの値が1とかずれてるだけであのいやこれ似てるじゃん似てないじゃんみたいな議論は全然ないんですね。なのであんまりいいえと特徴ではないというふうに言うことができます。 でそういったところから、あの画像1枚から、えー、と何らかの方法で、まあ、検索可能で、えー、とその今回似ている、似ていないの議論ができるレベルに、えー、と次元を落とすっていうのが特徴抽出っていうことになります。例えばですね、先ほどからちらちら出ているこの画像、パンの袋を止めるやつですけれども、まあ、これを人間が見たときにあの結構いろんなことを思うんですね。 これ女性が実は裏側に映ってるとか、えっと、指があったりだとか、えっと、肌色っぽい画像だなとかあとはもうあのパンの袋を止めるやつってあのバッグクロージャーって言うんですけどもこれが一言で出てくる方も当然いらっしゃいます。こういう風にですねあのいろんなこと思うんですけれども それぞれぞ抽象度とか観点というのに大きな違いがあるんですね。なので、これを1つにまとめた、えーえっと、ベクトル抽出っていうのは結構困難で、領域に合わせて人が決める必要があります。で、えっと、特徴抽出っていうものを考えた時、えっときに、その特徴をもとに似てる、似ていないという議論が発生するんですけれども、例えば、ですねこれは似ているのみたいなことを議論しなきゃいけないんですね、今度は。 元の画像が同じっぽいですよ、まあ、トリーミングした画像だったりだとか、えー、とこれ同じ物体だけど数が違うとかなんかあの一個一個つながってるしちょっと違うかもみたいな話だとかあとは人の手でつままれているっていう観点で見るとこの画像とこの画像似ているよねみたいな話になってくるっていうことですこの特徴の決め方によって、えー、と注目しているところによって似ている似ていないが決まるっていう特徴が、えー、とそういう性質があります このように今まで述べてきたようにですね、画像における類似っていうのはかなりいろんな観点があって、具体から抽象まで幅広く考え方があります。例えばですね、画像レベルの違いで、えっと、近いですよ遠い、遠いですよって話をしたりだとか、あの色合いが似てるだけで似ているっていう考え方もありますし、形とか模様が似ているっていう場合もあります。えっと、例えば、車載カメラの風景と、えっと、標識みたいな、えっと ペアで、えー、と, とあるストップの標識が出ているんだって似ているとするみたいな考え方もありますし、えー、ともう少し、えーがえー、と物体認識みたいな世界に行く と,、えー、と同じ分野の物体が映ってるなら、えー、と似ているよねみたいな話だとかがあります。 あとは、映ってものは全然違ったりとかするんですけどもあの、なんとなく似ているみたいなものがあったりとかしますね。こういう、千んと君とか堺、堺井、武尊くなんとなく似てるみたいなのがあるんですけども、これをベクトルで、えー、あのコンピューターで表現するってなると、結構難しいかなと思います。 で、こういうふうにいろんな観点があるっていうのを述べてきたんですけれども、やはりあの研究がですね、あの盛んな分野でもあってですね、特徴の取り出し方っていうのがあの用途によってある程度、えー、と分類ができるようになっています。例えば一例を挙げると、完全一致の画像を見つけたいんだったら、MD5 とかシャアニ2 5とかの、えー、とダイジェスト値を求めるような手法を使えばいいですし、えっ、ー、と、この 2番目にある画像が同一かどうかっていうのはあの、同一だけれどもトリミングされてたり、リサイズされていたりとか、えー、と色味がちょっと変わってたりっていうのを発見するための手法で、えー、と Facebook とか、えー、Microsoft さんが結構盛んに研究している分野で PDQ ハッシュとか P ハッシュっていう手法が使われたりします。他には色合いで検索したいよねみたいな。 話であれば、まあ、カラーヒストグラムによるこう似てる似てないの判定だとかカラーコヒレンスベクタ、ーベクターって言われる手法だとか、えっと、そういうものがあります。他にはディープラーニング の, その特徴抽出、ディープラーニングを使った特徴抽出っていうのを使って、えっと、ある程度こう人間の意味ベースで、えっと、検索ができるようなシステムっていうのもあります。でえっと、それぞれ抽出手法がいろいろあるわけですけれども あの抽出手法によって得られる特徴量の形式っていうのはそれぞれ異なってきます。で、この異なってきた特徴量のその形式っていうのは検索時にえっとどういう検索をするかっていうところでちょっと変わってくるので、軽く覚えておいてください。例えば完全にえっと画像が同一かどうかであれば、バイナリー値でその0101みたいなのをえっとハミング距離っていう計算方法でえっと距離が近いですよ。 遠いですよみたいな計算もできますし、えー、と例えば写っている物体 の, そのディープフューチャーっていうのという処方を使ったものであれば、次数のベクトルとして出てくるので、えー、とベクトル間の距離ということで、ユークリッド距離を用いて、えー、と計算して近い、遠いみたいな話をすることができます。で、実際にですねこの特徴を抽出する方法いくつかありますよって話をしたんですけれども、Google コラボラトリーっていう、その、 ウェブブラウザで簡単に使える、えー、環境でですね、実際に私がデモンストレーションとして、えー、PDQ ハッシュと、えー、DeepFuture の例を、えー、このリンク先にですね、Google コラボタトリーのコードとして残していますので、もし興味があれば、えー、見てくださいで。簡単に中身を軽く紹介しますが、えー、PDQ ハッシュって何者なんだっていう話を簡単にします。 えー、っと例えばですね、Facebook とか Microsoft がよく研究してるんですけれども、えーっと、犯罪性の高い画像っていうのが結構世の中に流通していて、それ自体はコミュニティのひんあの品質を下げるっていうので、な、え、ん、ー、と, とかして見つけ出して自動削除とかをかけないといけないんですね。で、そういうことをするために作られたのがこの PDQ ハッシュです。Facebook、が作成したんですけれどもあの こちらは、えっ、ー、と、pip install pdqhash で簡単にインストールができるっていう特徴があって、えっ、ー、と、この右側の、えー、コードの、えー、pdqhash.compute っていうのを、えー、と呼び出すだけで簡単に特徴が取れたりとかします。で次に deepfuture の、えー、とコードの簡単な説明をします。こちらはですね、えっ、ー、と、ま、あディープラーニング、えっ、ー、と、 っ VGG っ VGG16 っていう、えー、深層学習のモデルをこう使った、えっと、特徴の抽出の方法なんですけれども、えっと、右のような、まあ、簡単なクラスでエクストラクトっていうのがあると思うんですけどもこちらを呼び出すだけで、えっと、特徴抽出っていうのがまあ擬似的にできるようなものです。 でえっと、これはですね、まあ、分類器が学習したデータセットによって、まあ、得られる特徴が異なってくるっていうのがあって、例えば犬と猫の判別をする、えー、分類器であった時に、えっときに、そこに対して、えっと、馬の画像を入力として特徴抽出しろっていうとなかなか馬の特徴とか。えっと あとは飛行機の特徴が取れるかっていうとなかなか取れないので、えー、と簡単には使えるんですけれどもそういったあの学習が何でなされたかっていうのによって、えー、と特徴の抽出のされ方が異なってくるので、えー、とそこの点は注意して使う必要があります。 でえっと、これは最近見つけた面白い事 例, だ な, 事例なんですけれども、えー、株式会社ノースクールっていうところで、えー、教科書の画像が結構アップロードされるような、えー、っとサービスを展開されてるんですね。で、教科書の画像っていうのは、えー、っとテキストがたくさん載ってるので、あの無理にそのベクトル 画像からベクトルを取り出すようなことはせずに、OCR をかける形で、あの画像からテキストに変換してしまって、そのテキストの内容 と,、えー、と画像とか記事を検索するっていう手法を使われていました。こういうふうにですね、あの 画, 像と画像からテキストにできるんであれば、まあ、ベクトルとかバイナリーに変無理に変換しようっていう試みはやる、やる必要はないっていうのが、ちょっと私の最近の知見でした。 でこれまで特徴抽出について述べてきたんですけれども、えっと、第2のフェーズで重要なところである特徴検索についてこれから話していきます。まあ、特徴検索って、まあ、特徴が近い、遠いみたいな計算をする必要が当然ありますで、えっと。先ほど言ったように PDQ ハッシュとかカラーヒストグラムとか、えー、デ, ィあのディープフューチャーだとかですと、えっとまあ、あの形式が 出力される形式がバイナリーであったりだとか、ベクトルだったりとか、まあ、2種類それぞれあると思うありますと。で、えっと、これらはあの当然距離の計算方法がそれぞれ違くて、ハミング距離とかヒストグラム一致度とか、えー、ユークリッド距離とか、それぞれ計算方法が違います。 でこれもすごい Python と相性が良くてですね、あのハミング距離であれば、このナムパイに入っているですね、カウントノンゼロっていうのを使えばえ、簡単に計算ができますし、オープン CV のモジュールを入れているのであれば、ヒトグラムの一致度っていうのはコン、カンペアヒストっていう関数でえっと簡単にえっと数値を出すことができたりとかします。でユークリッド距離もナムパイのですね線形代数の えー、とアルゴリズムの中に、えー、とノルムっていうのがあるので、えーと、これを呼び出すだけで簡単に計算ができます。で、それぞれあのコラボラトリーで私がサンプル作ってるので、もしどういうふうに使えばいいんだろうとか、そういうのがあれば、この中身を見ていく と,、えー、と、簡単に理解できるかなと思います。で、こういったあの距離が近い、遠いみたいな話をしたときに、えーとまあ、実際検索ってどういうものかっていうと、クエリ画像 要するに入力画像が入ってきたときに、この ABCDE の中からどれが一番近いんだろうみたいな計算をするってことなんですね。で、えっと、この分野は、えっと、近傍探索っていう、まあ、コンピュータサイエンスの分野でかなり研究が盛んです。で特徴検索をこう実際に我々がやるってなったときに、小規模なものであれば全件の探索で済みます。最近傍探索っていうもので、えっと、ものすごいシンプルな。 えっ、ー、と、コードを右に書いたんですけれども、カラバラトリーのコード、えっ、ー、と、リンクがですね、下にありますんで、これもご覧になってください。例えば、えっ、ー、と、画像の枚数が10万件で、えっ、ー、と、その次元を落とした後の えー、とそのベクトル特徴量のベクトルが1024次元だった場合、えー、とナムパイのオーグパーティションっていう関数を使って、えー、と候補を例えば10件とか3件とか取り出したときに、まあ、0.40 秒で帰ってくるっていう感じですね。で結構あの、まあ、現実的な時間で帰ってくるかなと思っていて、えー、と小規模であればこういう愚直な、えーと 関数とかを呼び出すだけでできるかなと思うんですけれども、やはりですね大規模になってくるとあの例えば10万件の話をしましたけども100万件1000万件になってくるとあのこれが現実 時間でで終わななくなるんですねでそういったものは、あの近似近傍探索っていう分野で、えー、っといろんな研究がなされていて、えーっとまあ、そこそこの精度でいいから近いものを見つければいいよねみたいな話でさまざまライブラリーが開発されていますとで。当然ですね、これかなり専門性も高いので自作する必要はないです。でライブラリーの選び方とか理論背景については、あのえーっと ですね、松井さんという方がまとめているサーベイがあるので そ, れをそちらをご覧になって選 ぶ, と選ぶのがいいと思います。で実際大規模な時に ANS っていうその近似近傍探索のライブラリを使うんですけれどもそれ自体もあの Python であれば簡単に使えて、えっと、右に出てる例はあのいっていう Spotify 製の、えっと、ライブラリを使った時のコードなんですけれどもこの真ん中の辺りにですね距離が近いものと距離とえインデックスを 取り出すみたいなのがあると思うんですけども、この1行で一応検索が終わるっていう感じです。で、えっと、先ほどのその近似近傍じゃない小規模で何倍を使った例と、えー、同じ条件 で, ですね、10万件のえっと画像で、えっと、その次元数が1024だった場合に、 えー、と先ほどは 0.4 秒ぐらいですね 0.40 秒かかってた、えー、と探索がですね1ミリ秒で終わるみたいなやっぱり高速性にたけた、えー、と検索ができるようになっていますで、えー、と先ほどもですねこのいろんなライブラリーが 金、えー、似金傍探索のライブラリーにありますっていう話をしたんですけれども、えっと、こちらについては、えっと、松井祐介さんという方がですね、金似金傍探索の、えっと、理論背景から金、えっと、似金傍探索のライブラリーの比較までをですね、こ, あのこちらの上のリンクでですねあの公開していますの、ね、で、フローチャート風になってますので、こちらを見て、えっと、自分たちのニーズに合ったものを使うのがいいかなと思ってます。で、えっと 今、えっと、お話ししてきたのは、す、え、べ、っと、ての画像の中から、えっと、近しいものを見つけるみたいな分野なんですけれども、まだですね、カバンカテゴリーの中から探したいだとか、えっと、このユーザーがアップロードした画像の中から探したいみたいな、そのメタ情報を使ったフィルタリングみたいなのを、えー、達成する、えっと、近似近傍探索のライバルが非常に少なくてですね、えっと、そういった課題を松井さんっていう先ほどおっしゃあの述べた方がですね、作って、 いいらっしゃいます RII っていうやつです。であとはですね、m i l v u s っていうのが今後サポート予定ですっていうふうに公式でアナウンスはしています。他には、ELASTICSearch、え、のー、ベクトル検索のアルゴリズムをうまく工夫してですね、近似菌網探索を実現するっていう試みも、えー、と個人の方とかで、えー、と何人かやられているようです。 でここまで検索のまとめなんですけれども、まあ、1万件程度のデータでメモリーに乗るんだったら、NumPy でもこう、なんか複雑なライブラリを使わなくて、NumPy ぐらいでも、えー、と簡単に、えー、と検索が可能です。ただ、えー、と100万件とか10万件以上とかになってくると、あの近似近貌探索のライブラリが必要になりますので、パイパイからですね、あのライブラリ落としてきて使うのがいいかなと思います。でこれの選定については、松井さんの発表スライドを参考するのがいいかなと思います。 で、ここまでいろいろ述べてきましたが、画像検索をえっと実際にやってみたいって言ったときに、あの参考になるチュートリアルをいくつか紹介したいと思います。えっと、このイメージリトリバ n インザワイルドっていうのは、えっと、松井祐介さんですね。先ほどあの述べた方がえっと作ったチュートリアルで、コードもありますし、YouTube ライブも公開、YouTube も公開されてますので、そちらをご覧になるのが一番のおすすめかなと思います。 他にも、えっと、去年 の, その12月に Mirbus っていうライブラリーがリリースされたんですけれども、こちらもですね、ブログ記事っていう形で Mirbus と,、えっと VGG、あのまあ、ディープフューチャーみたいなものを使って、えっと、画像検索システムを作りましょうよっていう記事を出してたりとかしますので、えっと、こちらの上2つを見るのが、えっと、イメージがつきやすいかなと思っています。で、実際にですね、私も、えっと、サンプルとしてディープフューチャーとあの E を、えっと、利用した画像検索システムっていうのを をコラボラトリー上で再現しましたのでこちらもし興味があればあのご覧になってください実際に動くものになってます最後に、えっと、この発表のこのセッションのまとめをしたいと思います画像検索の需要っていうのはめちゃくちゃの伸びていっているっていうお話をさせていただきましたまた画像検索自体はあの特徴抽出は検索っていうのにフェーズが分かれて、えっと、抽出についてはドメインとかですねあのやりたいことによって結構違うので 用途によってきちんと選んでください。で、大規模な検索には ANNS、あの近似近傍探索のライブラリが必要になります。で、えっと、どちらもですね、特徴抽出も検索も Python モジュールが結構提供されてるので、簡単に扱えるので、あのぜひ皆さん、この発表を聞いて画像検索システムを作れるんじゃないかって思った方いらっしゃると思うんで、ぜひ手を動かして、えっと、チャレンジしてみてください。これで私の発表は以上になります。ありがとうございました。 はい、発表ありがとうございました、えー、時間が少しありますので、もしあの質問、あるいは聞いてみたいことある方いらっしゃいましたら、Zoom の挙手であのお知らせいただけますか、えー、と挙手をするには、ですね Zoom の画面の参加者というアイコンをクリックしていただいて、参加者一覧の画面の、えー、と下の方に、挙手マークがあるので、そちらで挙手することができます。 ありがとうございます。なさそうですかね。はい、今あの、はいはい、ディープフューチャーのコラボラトリーの権限がないという話があったんです、すぐ対応しますので少々お待ちくださ い,、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、質問なさそうなので、で時間も来たので、 このセッションの発表はこれで終了とさせていただきたいと思います。今一度、山際さんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございましたありがとうございました。